イベイでどこを選べばいいのだろうかプライベート飛行機試してみようかな。 飛行機キットを受け取る準備はできていますかうん。どうもありがとうございました。飛行機を楽しんでください。 い、私の飛行機を運転するのは車とは違うように見える日本に着きました。